皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。えー、皆さん、いろいろ撮影をしていく中で、収納ってすごい大事ですよね。私もね、まあ、星撮ったりとか、 まあ、タイムラプスっったりとかっていう、まあ、写真家を一応名乗ってるんですけど実際仕事の中では動画を撮影したりとかっていうこともあったりとかあとライブ配信ねライブ配信の仕事があったりとかまあいろいろこう仕事の幅が広がってはいるんですけどそうすると持っていくものとか運ぶ機材の量がおのずと増える車で移動できる時ならいいんですけど車を使えない時に、まあ、公共交通機関で仕事に行く時とかってある程度こう荷物をまとめて えー、行かかななないといけないいとけじゃないですかでそういう時に今回使う道具みたいな感じでいろいろカメラバッグとかに詰めていくとどうしても自分がこう入れたいものが入れたいスペースの中に収まらないっていうのかな、えー、っていう感じで結構収納に苦労されてるっていうか頭を使う方まあ使うことって多いと思うんですよ。で今日はですねそんな中で これめっちゃ便利なんじゃねえのっていうアイテムをご紹介したいと思いますそれがこれですねパッキングニットゴーっていう商品なんですねめちゃめちゃ伸びる布でな、まあ、何でもかんでもくるめてしまうっていうやつなんですけどこの間のライブ配信で、ね、ちょろっとお見せしたんですけど最初はまあへーぐらいで思ってたんですけど実際使ってみるとあれこれ思ってたよりもずっと 使いいいい勝手がいいかもしれないっていう感じで2週間ぐらい使ってみてですねこの商品結構いいぞと思ったので皆さんにご紹介したいと思いますそれではいってみましょうご提供いただいております 今回私がご提供いただいたのは、アンドゴー基本の3種類セットっていうやつと、それから、もうプラスワンですね。えー、ゴースクエア W 厚字長方形タイプっていうのかなっていうのをご提供いただきました。で、まあこれ何かというと基本的な使い方を説明するとですね、例えばまあこういうレンズあるじゃないですか。レンズ。こういうレンズね。こういうレンズを、 こう中に入れましてですねこうビヨンと伸びる生地なのではいこうやってくるんで持ってきますよと割と機材を持ち運ぶ時とかって自分もそうなんですけどあまり丁寧に扱わないんですよねだから煩雑に扱うことが多くてだから結構ね傷つくこと多いんですけどこういうのうにくるんでおくと傷がつきませんよねというようなやつですね であと、ここにあるような、こういうカメラですよ。こういうカメラですね。このカメラも、ちょっとこれ、余計なフードがついてますねこれやりますけど、これが合うのかなギュッと引っ張って、ここに引っ掛けると。これ、ほら、ストラップがね、こうやって飛び出るんですよ。これ、両サイドから出てれば、ここが、両サイド、ストラップ出るんですけど、 こういうふうにやってるとストラップをつけたままで収納ができるという感じですね基本的な使い方はこういう使い方だと思うんですよこの商品ですねそのなんか伝統の技術と最新のテクノロジーで作られているっていうのがホームページで歌われていましたその伝統的な製法があるからこそなんかこういう伸び縮みする素材が作られるみたいでとても素晴らしいプロダクトだなと思います でここにアンドゴーって書いてあるんですけど、えー、とこの裏側がねなんかこうやってなんかほつれてるように見えるんですって商品、えー、を伸ばした際にロゴの部分の糸が抜けない余裕を作っているからまあこういう風になってますよっていうのがなんか注意点でありましたあとこれすごいのがね洗えるんだよね洗濯してアイロンがけするとこの伸縮性が復活するらしいっすそれでね 似たようなな機材ってあるじゃないですかこういうやつですよこれも同じくこうカメラを振るんでねこういう風にできますよっていう機材ですなんですがちょっとでかいんですよねだから小さい機材だろうが大きい機材だろうがどっちにも対応するためにまあこういう風に大きく作ってるっていうのが実情ですよね でところがアンドゴーですよ。こいつはめちゃめちゃ伸びるんですね。すんごい伸びるんですよ。すんごい伸びる。でこの機材はあのクラウドファウンディングでスタートしたのかな。でなんかデザイン賞を受賞したりとか、まあ、このコンセプトムービーを見ていただければ、まあ、大体どういう風に使うのかなっていう風にに思う、分かると思うんですけど、まあ、私の撮影でどんなところが役だったのかっていうのをここからお話ししたいと思うんですけどね。 なんか包むのに困るものってありまあるじゃないですか。例えばこれ、これショットガンマイクっていうなんか指向性の強いそのいある一点のところから音を拾ってマイクなんですけど、これねいつもね収納に困るんですよ。でこれもねアンドゴーにを使えばもうこれも簡単なもんでしてこの包みちゃう。 これでスポーンとどこに入れてもいいですよ ね, これね撮影で使う機材って必ずしもこう何て言うか平坦なものばかりじゃないじゃないですかこうやってゴツゴツしてるねこういうやつとかこういう一脚もそうですよ丈夫になるのはいいんだけどめっちゃこうゴツゴツするんですよこれもなんか収納しづらいんですけど安藤剛さんにかかればはいこの通りでございます ですねで例えばこれですよこれ配信用 w i f i リーダーって書いてありますこれはライブ配信で使っているその w i f i とかカードリーダーとかケーブル類が一式入ったポーチになりますこのポーチもさ要はなんかそのスペース的には上手に使えてるわけじゃないんですよねでこれ何入ってるかちょっと見せていきましょうかバッテリーでしょ ポケット w i f i が入ってます。LAN ケーブル、何かあった時の HDMI ケーブル、iPhone から HDMI 出力をするためのケーブル、USBA から B、USBA から C のケーブル、えー、これはライトニングケーブル、iPhone のライトニングケーブル、それからイヤホンが、えー、スマホ用のイヤホンと、それから通常のイヤホン、えー、あとはこれは えタイプ C とタイプ B の USB ケーブル t y p e C t y p e C のケーブル、えー、と MacBook を充電するアダプターと MacBook と接続する、えー、カードリーダーですねということで、えー、そんなものをこの中に入れていたんですけどさてここで登場するのはこの &Go ですよ一番その小スペースでかさばることなくカメラバッグの中にこう詰め込めるだろうという話なんですねでこれちょっと入れてみましょうか どう入れるさすがになんかケーブルと本体とで分けた方がいいかなカードリーダーとか w i f i 本体はこの中にありますでこのケーブル類ですねケーブル類はまた別のこのちっちゃいやつにしましょうかはい、はい、入りましたこのケースに入ってたやつがこうなったわけですよこれものすごくサイズダウンじゃないですかでこのサイズをバコッとカメラにバックに入れるってことは これだけけの幅がないといけないいいとですからでもこれだったらさそのカメラバッグの隙間とかにこうサクッと入れられると思うんですよね。ということで、えー、このアンドゴーを使うと収納が楽になるでコンパクトになっていろんなところに持ち運べるようになるっていう、えー、ライブ配信でいつも使っているブラックマジックデザインの ATEM ミニですとか。 ミキサーですよね音声を配信するための G03 っていうミキサーとか、まあ、そういうのも入るんでいろんなものがこれコンパクトにできるという感じなんですねよいしょはいこの間実際私が撮影で持っていたカメラバッグなんですけどただこれ中身お見せしましょうか反対の方いいかなはいこういう感じで しています私の撮影ってこう一つのことを撮影するために行くっていうのはまずなくてこれ撮影に行くけどついでにこれもやってこれもやってみたいな感じにいつもなるんですよだからね結構、えー、そのために持っていく機材とかカメラとかレンズとかがやっぱ用途が違ってくるのでそこのなんですかね、えー、と管理というか。 収納がいいつも苦労しているんですねこの時の機材に関しては、えーと、まずこれ動画撮影用ですね。こう星空の動画を撮影するときに、まあ、このカメラ α7S3 を使ってて、レンズがここにあるね、トキナーさんの、えー、と 20mm の F2 っていうレンズを使ってます。今あの、タムロンさんからこの 28-75 の F2.8 でレンズを借りてって、えー、それで使用するこの RAF-7S3 ですね。これ Goopass さんから借りてるんですけど、まあ自分の撮影というかタイムラプスというか、えー、やっていくときにさこの GFX を使ってるんですねで。この GFX ってさ、ボディがめちゃめちゃでかいんですよ。で、レンズもでかいんですよね。だからいつも困るんですよね。ただ、最近ね、買ったレンズで、ね、ここにあるんですよ、これ。 これ TTR 地ンの1 1ミリの F2.8 っていう魚眼レンズなんですけど、これ結構 GFX で使う分には小さめなんですよね。あと、ここに入ってるこれは、えっ、ー、と、これマイクですね。ロードのワイヤレス GO っていうすごくメジャーな、えー、ワイヤレスのマイクなんですけども、これだけ使うってことはなくて、こういう、私はこういう、ワイえっ、ー、と、ステレオマイクか。 ステレオラベリアマイクとかを使ったりとかあとその他にケーブル類とかもこの中に一緒にしてるんですけど一応純正でケースついてくるんですけどちっちゃいんですよねでもこれだとその他に自分が使う用途のやつも一緒くたにしてこうやって入れられるっていうこれはフィルターが入ってますね HY のフィルターがマグネットのフィルターが入ってます HY のフィルターはこのタムロンの 67mm 系のレンズに結構フィットするんで タムロンさんのレンズを使うときは結構このフィルターを愛用してるんですけどねでここに入ってるのはこれモニターですねモニターこういうモニターも専用ケースってないから自分で用意しなきゃいけないしでこれに合ったケースってなかなか見つけるの難しいんですよね実際これだけ使うっていうわけじゃなくてこれバッテリープラスあと HDMI ケーブルとか必要じゃないですか そういうのを一緒にアンドゴーで包んでおいてここにスポットを入れていたとでこの HDMI ケーブルを一緒にこういうふうに収納していたというのがここに入ってましたでこの空いたスペースにです、ね、こういうモバイルバッテリーを入れていてでここのトキナーさんのレンズの上に このフィルターーがちょっとスペースペ入るこういう風に入れることってあるじゃないですかでもこれ裸のままだとこっちに傷ついたりこっちに突きついたりするから何かでくるみたいんですけどそういう時にほんとちょうどいいんですよねでえー、とこれがマイクですねこれはマイクをここに入れていましたと、まあ、こんな感じにしてあげましょうかこのレンズを入れたいけどどこに入れようかって考えた時にあここ開いてんじゃんみたいな感じですね詰んじゃいました こここうやっ て, やってここに入れたんですよ全然安心感違うなこれね全然安心感違うんですよ。これで動画写真タイムラプスといろんな用途に分けて持ち運ぶことができるようになったということでなんかこう隙間があるけどその隙間に上手にこうあれ入れたいこれ入れたいっていう時にめちゃめちゃ重宝するんじゃないかなっていうのが自分が使ってて感じた。 アンドゴーの印象でございますはいというわけでいかがでしたでしょうかまあ私みたいにカメラやってる人だけでなく動画撮影してる人にもライブ配信する人にもあと見た目が可愛いんでなんかうちの奥さんでもこれなんか楽しく使えそうだなみたいな感じがします私はこれ結構気に入ったで気に入りましたそれからいろんなことに使おうと思いますはい というわけで今日の動画は以上になります商品のリンク先は概要欄に貼っておきますまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけね